ストラップ付きミニクリスマスツリーの作り方です。長方形の緑色の紙を用意します。縦10センチ横8センチぐらいの紙を使いましたが、お好みの大きさで作ることができます。この紙をのりしろを残して細長く折ります。のりしろは5から10ミリくらい残しましょう。2つ折りにしたまま斜めに切ると三角形ができます。 残りの2枚を貼り合わせて、もう一つ同じ三角形を作ります。2センチ角くらいに切った茶色の画用紙を裏から貼り付けて幹にします。ツリーのてっぺんにはお星様の裏に糊をつけて貼りましょう。 2つとも同じようにできたら、周りに細かい切り込みを入れていきます。深さは1、2ミリ、間隔は5から10ミリくらいです。2枚重ねで切っていますが、切りにくいときは1枚ずつ切ってください。キラキラの糸を2種類用意します。端を結んで2センチくらいずらしてから、ストラップの金具を付けます。 ストラップ金具の代わりに糸を長めに出してもいいです3センチくらいの長さに切った両面テープを巻きつけるようにして貼りますこの時ストラップ金具から 1cm くらい離すようにしましょう星のてっぺんギリギリのところに金具がくるように貼り付けたらもう一枚星を用意して両面テープを挟み込むようにして貼り付けます 表に回して先ほど入れた切り込みに引っ掛けながらラメ糸を巻き付けていきます切り込みは多めに入れておくとちょうどいい間隔に巻き付けることができます下まで行ったら裏側に回しセロテープで止めて糸を切りますもう一本のラメ糸は最初の糸と交差するように 反対側から巻きつけていきます。下まで巻いて後ろに回し、セロテープで留めます。セロテープが剥がれたり、糸が偏ってしまったりしないように、別の紙を裏からボンドでしっかり貼り付けます。紙には日付や行事の名前を書いておくと、年月が経っても思い出に残ります。今回は、 この後の飾り付けを子供たちにしてもらうので、参考動画の QR コードも載せました。もう一枚も同じように作ります。ここにお好みのキラキラシールを貼っていきましょう。これで、 ストラップ付きのかわいいミニクリスマスツリーが出来上がりましたたくさん作ってぶら下げていくと大きなツリーを作ることができます参加する人数分用意しておき一人一人が作ったミニツリーを合わせてビッグツリーを作り終わればそれをお土産に持って帰ってもらうといいでしょうみんなで楽しいクリスマスをお過ごしくださいメリークリスマス